会場の皆さんレトロックと申します楽しく踊らせていただいておりますレトロックのみんな最後まで頑張るぞ